三味線をつなぎます危なくないように前に座布団を引くかベッドの上でやってください自分の方に胴の正面を向け中座を持ち左手の親指と人差し指で中座と下座を合わせます最後にを合わせます 体重を預け、しっかり入れますこの時に、カチッという場合もあります同様に神座を持ち、左手の親指と人差し指で神座と中座を合わせ、最後に体重を預けます しっかり入れてくださいネオを取り糸をほどき人差し指と中指を糸の間に入れ糸の絡みを取ります最後にネオをシャンセンに入れます 最後に二の糸から糸を張っていきます糸の位置を正しく直しますこれでシャミ線のつなぎ方を終わります